はいおはようございますラスカルでございますえ本日ですね春日和ということで気温も25度今日ねちょっとラーメンの大食いなので久々にこのメッシュのね半袖を着てまいりましたもうねそんな時期になりましたよやっぱね大食いしてると暑いね出来たて死ぬほど食べるからで本日ですね訪れておりますのが 旗が見えてますすねゴーールデンタイガーさんんでではないんです、えー、僕のね後ろに見えております大食い御用達のお店元祖肉玉そばオチさんに訪れておりますこちらのねオチさんといえば日本一ご飯に合うラーメンとご飯にねもうぴ サリと合うようよなラーメンを提供ししてておりまして本日はね、まあ、デカ盛りでそちらのラーメンをいただこうと思うんですが、餃子だったり、唐揚げだったり、いろんなサイドメニューも販売しておりますので、そういったものを、えー、合わせて注文しながら楽しんで大食いしていこうと思います。はい、ということでですね、ただいま店内に入っております。ちょっとね、オープニングの方では、ラーメンといろんな一品を食べようかと、まあ、お話をしたんですけれども、 なんんとですね、こちらのおちさん5月からですね毎年行われている八街のラーメンイベントの方で限定メニューを販売されるそうで本日はですねそちらのイベントで販売する予定である 味噌のねつけ麺をいたただくことになりましたで、そちらの味噌のつけ麺、もちろんデカ盛りでですね、プラス餃子やご飯をいただきながら、約ね、総重量5キロほどで本日は食べていこうと思いますで。結構ね、やっぱね、コメント欄でも最近デカ盛りとかを復活して多かったのが、チャレンジメニュー以外でもですね、タイマーが欲しいってことだったので、僕がそちらの 5kg のデカ盛り、どれだけで食べたか、本日はですね、タイマーで測っていこうと思います。ちなみに今日食べるるつけ麺のの方がそのイベントで販売される ベースなんだけれどもデカ盛り仕様ということでイベントで購入する際には通常トッピングではなく有料トッピングになるようなチャーシューなんかもね、えー、ついておりますのでそのあたりはあらかじめご了承いただければと思いますということで本日の食材が出揃いました見てうまそうすぎるやばいわもうよだれ止まりませんので早速ですねこちらのデカ盛りをでき、えー、たてだきたいと思いますそしたら本日も スタートとやっぱねひとまずは麺をねそのまんま食べたいと思うので麺こちらでございますようわめちゃくちゃもうこの時点でうまそうだわ<笑>うまもちもちで甘くてねラーメンも美味しいんだけどこのつけ麺タイプもね美味しいのよ こちらのメニューの特徴としてはですねこの通常載っているこのお肉がえ普段のものとは違い八き股の生姜を使った生姜焼きとなっておりましてちょっとさこの生姜焼きと卵黄をこうさうわあえてこの麺だけでどうです 結局ね、米に合うってことは同じ主食である麺にも合うからこれねつけ汁なしでこの生姜焼きだけでもうまい<笑><笑>、うん<笑>はあ、ちょっとねつけ汁に浸す前に熱々のね焼きたて餃子もいっちゃいますかこれ。 やっぱいつ食ってもうまいなこれ。<笑>で味玉とうわ大食いの人みんなさ最近結構おちさんのお店来てたからっずっと見ててさ行きたいな食べたいなと思ってたこのやさきにねこれが食えてるから今めちゃくちゃ幸せ。 ちょっとさすがにねいい加減って怒られると思うのでつけ汁つけたいと思いますスープつけ汁はこんな感じでございます超濃厚よこの味噌やばいね一発目なんでねこれドボッとうわもうしっかりこれ絡めましてめちゃくちゃうまそうだこれいただきます ベースのね、オチさんちの濃厚なスープにこの甘みとコクのある味噌が絡んでちょっとねこれい食べてほしいイベントで絶対食べてほしいんだけどこの麺とねぴったり合うちょっとさこのお肉とつけ汁つけましてよ うんで米ですよあっう、うん、まっ 限定のね、つけ麺になってもご飯に合うラーメンこれは健在ですわ、はあ、これちょっと見えますこれスープの中にねうこうあ色になったこれ細切りの玉ねぎが入ってるのでまたさこうして麺に絡むことでその味噌とかスープの甘みだけじゃないのよ野菜の甘みがしっかり入っててほんとこれ美味しいわ。 もちろんねこちらの黄身をつけた生姜焼きでもご飯がスむンさはいということでただいまですね餃子10個完食いたしましたこれせっかくなんでねこちらの卵黄を。 ご飯にこううわもちろんこの半熟の味玉もトッピングしましてと最後にねこのつけ汁をこううわこのご飯ちょっと半足だね<笑>この黄身の色ですよいや色つやたまんないねちょっといただきますうい、んまあ 生姜焼きもいっちゃうこれ<笑>う今回頂 い, いているこのメニューの方に関しましてはイベントでね販売するのでそのイベントの開催時ご飯はねちょっと販売してないんですけれどもお店の方にもまた通常のスープを使ったつけ麺もございまして。 もちろんねつけ汁もトッピングもやっぱ全部ねご飯に合うんで、まあ、こんな感じでねこのトッピングとかでアレンジしながら自分でね丼を作るのもこのおちさんのお店はおすすめですまだつけ麺がさちょっと3分の1ぐらい残ってるのにご飯食っちゃった<笑>ごめんなさい ちょっと頂 い, いてもいいですか、はい、<笑>そしたらですねただいまこれご飯おかわりいただいちゃいました普段おじ落ちたところで並盛りいただいてもね1杯じゃご飯足らないんですよそれぐらいこのラーメンはねご飯に合う<笑> ですね、あんなこうてんこ盛りあった麺も今もうこんな感じでほぼほぼぼななくなっておりますでこのおっさんのところでね僕も何回も撮影してますけどこのデカ盛りを作っていただく際にちゃんとねこの下にすのこをひいていただいててこう水がね溜まって伸びないようにっていうこういうね配慮もしていただいててさすがだなと思うわ。<笑> はい、そしたら今こんな感じでええー、丼の方はね開きましたよ残りはもうこの手元だけあっという間だしやっぱこうやって食べてみるとさ大食いがねまたできるようにダイエットしてるけどちょっとお前この5キロとか食ってたらもっと苦しかったけどさだいぶ戻ってきたね<笑> こちらがですね具材ラストです。 はい。ということで、本日ですね、こちらのおじさんで、5月頃から始まる八街のイベントでですね、販売する限定のつけ麺、餃子とね、ご飯と合わせて総重量、まあ、5kg ぐらいのね、デカ盛りを食べてまいりました。一応、タイムはこんな時間で30分以内に完食させていただきました。いや、ね、これ、最初から最後まで、ほんっ にもともとですね、おっちさんのお店にある濃厚な動物系のスープに味噌が絡まってね、また普段とは違ったコクのあるスープ、絶品でございましたので、ぜひですね、おっちさんがイベントやられる際はこの限定メニュー食べてほしいなと思いますし、もちろんですね、店舗の方でも提供している通常のラーメンやつけ麺なんかも間違いなく絶品のメニューばかりですので、ぜひ皆さんですね、店舗の方でも食べに来てみて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 はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。僕ら大食いが昔からお世話になっているオチさんのお店で、本日はですね、限定で、まあ、イベントでね、販売するメニューを食べてまいりました。今回の撮影に関しましては、デカ盛りメニューになりますので、追加で有料トッピングが増えたりしている分、えー、イベントとかでね、販売する並盛りに関しましては、若干ね、内容が異なりますけれども、 このスープの美味しさ具材の美味しさは変わらずですので、えー、ぜひですねこれ今回、えー、イベントのみ限定販売で今後店舗で販売することもないことだったので絶対に行けるよって方は八街市のイベントでこの限定メニュー食べてみてください絶対に食べた瞬間にねぶっ飛ぶと思いますそしたら本日の米変コーナーこの辺りで参りたいと思いますまずは1つ目 やっぱりね、結構コメントにもいただいておりまして、少しずつですけれども、この大食いの方もできるように、えー、お腹がね、戻ってまいりました。食材次第では、もちろん、こう、苦手なものとか、得意なものがあるので、えー、何キロまで食べれるって結構、毎回ね、変わったりはするんですけれども、平均的にはね、結構5キロぐらい食べても、ちょっと前であれば本当にもう、苦しいと。 ああ、もう、やばいなっていう感じだったんだけれども、結構ね、5キロ食べてもペロッとというか、あれ5キロ食べたかなみたいな、それぐらいの余裕ができるぐらいの、え、のキャパには戻ってきましたね。まあ、今後もですね、多く食べたりとか、でっかいの食べたり、チャレンジメニューに挑んだりと、まあ、そういった動画を撮ったとしてもね、最後まで、やっぱり美味しく食べたいですし、皆様にそうやって伝えたいので、なんていうのかな、こう、食べたいから、 食べれるようになりたいからっていうよりかはえ、最後までね、しっかりと美味しくいただきたいからということで、今後もですね、この大食いの力っていうものを取り戻すために、日々ですね、ダイエットと頑張っていきたいと思います。そしたら本日二つ目の米編。この気持ちですね、ものすごく僕もわかります。 えー、今ですねダイエット中ですので撮影は抜きにして撮影外の私生活では脂質糖質で炭水化物と計算しつつ節制しつつねそう普段食べれるこう食べ物っていうのがかなり限られてきてるんですよだからね、まあ、こういった時期にみんなのこう大食いの動画っていうのかな 脂質糖質のオンパレードみたいな食材を見るともう辛くてしょうがない食べたくなっちゃうでもさ食べれないのが分かってるんだけれどもなぜか見ちゃうんだよねみんなの動画やっぱりねこう脂質と糖質、まあ、こういった欲望の、まあ、素材に関してはもう言葉では言い表せないこう魅力があるなと、まあ、改めてねこの期間に思いました まあ、ただ、節制するだけだとね、えー、こう体が慣れてしまって体重も落ちにくかったりとか、まあ、栄養面でもね、体内部分が出てくると思いますので、えー、皆様もですね、ダイエット中だとしてもチートデーなどを設けて、しっかりと体に無理ないように、えー、僕と一緒にダイエットをしてください。はい、そしたら本日最後のコメ編。 実はですね、えー、最近僕も胃腸が少しずつ弱まってきたなと実感しておりますこれも年なのかな昔だとねこうお酒を飲んでもさもう普通の胃腸だったんだけれども最近はねこうちょっと飲みすぎたりするとね翌日お腹を下したりとか それこそ、えー、夜中にというか夜飯に揚げ物の撮影があったりとか、撮影じゃなくてもね、家で少量食べたとしても、翌日なんかこう、胃もたれする感覚っていうのかな、ちょっと胸焼けしてるなーみたいな感覚が残るようになりまして、こんなことね、昔では絶対なかったんですよ。だからやっぱ年とともにちょっと胃腸も弱くなってきたなと。 思いますけれども、まあそれでもね、えー、無意のない程度に僕もできる範疇で楽しく、えー、食事をしておりますので、えー、こう胃腸がね弱い方やっぱどうしても背脂とか脂系のものを取ると暮らしやすかったりすると思うんですけれども、まあ、その中でもですね、えー、好きなもの好きなだけ食べていただいて一緒にこの楽しい食べ物生活をね送っていただければと思います。 はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。